53秒だから言うけども付き合うとしたらどっち？はい、私、うん。これはちょっとだいぶい、ね、そう忖度なしに？忖度じゃじゃあアルバージョンもなしバージョンぶっちわ<笑>この場合の忖度って何が忖度？ちょっとわかんないけど聞きだけど。<笑>ええー、どっちかこれ答えるとどっちか傷つけちゃう<笑>。<笑><笑><笑>まあでも正直言うけども、うん、あのー、本当に単なるラジオ上のお遊びの企画であと一分だからこういうので落ち着けようと思って言ったけど、うん。 もう俺選ばれなかったら、傷つく<笑><笑>。俺そういう人間。ほらほらほ ら, ほらほ、いや、それはも う, そう、それはそうです。それは同情形だって一緒。全く一緒。全く一緒。今日はおえとか言う よ, い よ, いよ。今日は言うけど、帰ってから。今日はほんまにほんまに。ね、賛らしくなって。きた、ね、<笑> リ, アリアルな感じそう<笑>ここもう。まあ、でも、そうそうそうそう二人だって、レグラーやってるもんな<笑>、まあ。そう、そういう風にね、なりますよ、ね。斜め下見ながら言うを。<笑> うわー選ばれるんだ選ばれるんだ頼む頼むこれ本当に本当にじゃあ言うと私、結婚するなら付き合うならあら違うのなんかそこえこっから10分いるでこの話始まったらその結婚するならと付き合うならが違うやつなんなのいやいるよなぁいるというかほとんどそうですよねえー、あでも付き合うんだったら向井さんで結婚するなら鷲崎さん、うんうん え、全然わかんないよ、俺なぜそうなるんですかあの、向井さんは一緒にいて楽そうなので好きなんですよ俺厳しいもんねいや厳しいじゃない、厳しいじゃないのいドイツの軍歌を歌いながら金玉に釘を打たないと射精しないや<笑>怖いな こ, これっ厳しいじゃんのか知らないじゃんのか違う、違う何、はい、<笑><笑>私、割と普段ボケっとしてるので、あのー 無音の時間が好きなんですよ、うんうんうん、で無音の時間が多そうで、うんうんうん、ほら物書きしてるしほ、ね、<笑>っといてくれるってこと ね, とね俺はうるさいもん<笑>俺はうるさいもんねで結婚するんだったら、うん、あの介護できる人がいいから<笑>えどういうこと鷲崎さんの介護したい<笑> したい。<笑>そうそう、えー。え究極の。<笑>愛の言葉じゃない で, 愛でしょいや、確かに。ええー、なに。全然下の世話するよ。<笑><笑>介護ってそれだけじゃないからね。<笑> す, げ<笑>すげえ。すごい。そうそ う, そ, うそうそう。すごい告られた。そ う, そ う, そ う, そう、そうなんですよ、うん。そうか、じゃあ、でも結構悩んだ。じゃあ、付き合ってもいいよ、介護してくれるんだったら。 こ何ここで、私にも選ぶ権利あるからさ。二択にさせないでもらえ<笑><笑>、まあ。違うのかよ。違うのかよ。<笑>付き合えると思ったよ。違 う, <笑>違うのかよ<笑>、はい。なんだよ<笑>そう。そう、気にさせやだって。そう。 てただよね、うだわーい や, ーだわーいやにになっぱいいんですよだから。 まだね、聞きたいことたくさんありましたけれども、はい、ぜひまたゲストで、わしきさん来てもらえたらっ。いやだよ、特番にしてくれよいやよだもらおう、ね。十 分, 分でしょう、次ちたってね、十日で十分でしょう。時間から二時間しゃべろうよ、うん。これいけますよ、マジで、に、うんうんはい。ぜひね、ちょっとま次は特番でお会いできればと思います。はい、ありがとうございました。<笑>はい、ということで、大人のためになるラジオ特別編。こちらは、エロ漫画読み放題サービス。コミフロの提供でお送りしました。お相手は天心会頭。あゆみさらと。わしざきたけしでした。バイバイ。バイバ はい。